ですどうぞ、会場にお集まりの皆さん、こんにちは、ホワイトソーラン初参加、えー、千葉県千葉市、緑区、若葉区で活動してます。推定 Thank、you 市長の皆さん、ありがとうございました。